お前も大勢お前もるやん。おかちゃんはてるよ俺のおばちゃんは電話に出な。おばちゃんも電話に出な。おばちゃんは電話に出な。おばちゃんも電話に出な。おばちゃんも電話に出な。お俺のゃばにおばちゃんも ちゃんも電話にして冷蔵庫のメモ食材ックゼロマジ何してんの焼き出そうかいぼうに電話かけいつもジョイりませ俺のパンツ干しとけ手が水を食いて水をいれてドーナツ食わず食べるタンタンメン濃厚タンメン 俺らの希帆じゃん俺のいちごじゃ ん, ゃん未来のためお金のため家に残るのはニと2人だけ日本のため将来のため家に残るのはニと2人だけ未来のためお金のため 二人だけ、日本のため、将来のため、家に残るのは二度だ人だけ。俺のお母ちゃんは電話に出ない、俺のおばあちゃんも電話に出ない、俺のお父ちゃんは電話に出ない、俺のおじいちゃんも電話に出ない。 そっから「はいそっからはいそっから」はいそっから「オレンジジュース飲みたい」「いオレンジジュース飲みたい」「オレオ レ, オレンジでいくお前区切るとこおかしくてクす。セ<笑>」「オレンジだろオレンジだろ俺野菜ジジュースで健康になりたい」「その野菜も冷蔵庫に入ってない」